すいません、実は2週間。 投稿禁止されてました。動画の投稿もコミュニティへの投稿も禁止されてたので、まあ一切反応できなくて、本当申し訳ないと思うんですけども、今やっとね、それが解除したところです。で、YouTube からはいくつか動画も消されました。ここはどこかなっていうね、とある地域を散策するシリーズなんですけども、あのショート動画全部消されてしまいましたね。で、今度やったらもうチャンネルバンだそうです。 でこれはねもう YouTube からはもうたとえね部落だっていうことを明示しない形でももうとにかく探訪はやるなというねそういうことだと思うんですよもう理屈じゃないともうこれは政治案件なんだというまあ、そういう YouTube からのメッセージだと捉えましたなのでねまあよそでやれっていうことだと思うんで、まあ、Twitter とかね TikTok と TikTok とか神奈川県人権ティアセンターのアカウントあるのでそっちをフォローしていただくとしてですねまあかといってこのチャンネルでねあのやっぱり何かやりたいと思うんですせっかくこのチャンネルがあるのでで方向性としてはですねやっぱりこのチャンネル神奈川県人権ティアセンター自転車 えー、あとは、トットエループ、それを知ってこのチャンネルを見た人は、やっぱりね、このブラック問題に関して何かしらね、問題意識を持ってて、あと人権啓発とかね、で、このチャンネルを見て啓発されていくということが大変ね、多いわけです。なので、ね、やっぱしね、このチャンネルは啓発チャンネルとしてやっていきたいっていうのもあるし、あとはですね、あの、報道ですね、暴露じゃないですよ。あ報道、この事実を、 事実としてね伝えていくっていう、まあ、そういう活動もしたいと思うんですねでもう明日やります明日からやりますででにねネタがあるんですねあの実はね新潟県ですごいえっぐい話を聞いたんですよ新潟県の解放同盟が暴れ回ってるまあそれがね新潟県だけじゃないんですよ中央本部からも来てるんですよもう個人名挙げますよあの片岡昭之さんうん あ, のそのあたりあと、西島さんも言ってますよ。西島の委員長も。うん。なので、そのあたりですっごいね、話を聞いたんで、明日やります、新潟ネタ。楽しみにしといてください。あとね、え、TikTok なんかで、まあでも、そうか、まあ、担保の話はしないことにしよう。それをすると、またね、あの、あれこれね、YouTube から言われてしまうことがあるんで、その話はしないんだけども、ただね、最近よくあの、茨城県に行ってるんですよ。うん。 これなんか最近、なんかやけにね、あの、茨城に行くなっていうことでね、不思議に思ってる人はいるかもしれないけども、まあ茨城でね、いろいろね、ちょっとね、おかしなことが分かってきたんですよ。茨城を訪れたら、なんかね、ちょっとこれなんだって思うことがあってね、うん、それで調べてみると、え、ちょっと待って、茨城でこんなことがあるのかっていうことがね、いろいろ分かってきたんで、まあそういう話もするんですよ。とりあえず明日はね、 あの新潟県の話をするんで、新潟といってもね、そんなブラックって言っても、えー、そんな大したことあるのかなと、その、まあ、あの、新潟県のね、動画見た方なんかは、まあ、もう消されちゃってるけども、まあ、でも新潟ってだって大したことないじゃないかって、まあ、普通に融和してるし、解放されてるんじゃないかなというふうにね、思ったかと思うんですよね。まあ、実際そうだと思うんですね。ただ、その、行政だとか、運動団体っていうのは、 もう大変、大変ね、あのー、問題を抱えている。まあ、こんなことがね、今の令和の時期にあるのかっていう、まあ、そういう話があったんで、まあ、そういう話を明日して、明日しようと思いますので、えー、ぜひこのチャンネルあの、登録をキープしておいてください。それではまた明日よろしくお願いいたします。